デコッパチデコッパチデコッパ チ, レコッパチ皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月1日、破壊編、第4話が配信中です。破壊編は、何気に新マップが追加されるので、地味に時間がかかりますね。今回一番苦労したのはここです。 ここのキラキラポイントに到達すること自体はそんなに難しくはないのですがご覧の通り調べるコマンドを使わないと見つけられませんここのキラキラポイント全く見えませんこれは許せないですね許せないのでいつものあれを言っときます青青青山山山さーん青山ささんんんそしてこのスライミーズ今回もうっとしいもとい味のあるセリフを紡いでくれてますね